は、ま、3 で, で, です。冒険の1です。揺れが収まるまでにいかてください。冒険されるハイナリティーは5弱で、緊急事態発動を最終6秒に警戒する。 「近畿地方宮城県福島県茨城県に警戒してをしないよう4号機が最に倒れと や川の近くから離れてください。 震源と津がについは現在、気象庁調査しているようです。 震度3以上を観測したい発生します。 東北で強い地震がありましたこの地震で最大震度6強を宮城県北部宮城県南部福島県中通り福島県浜通りで観測しています揺れが強かった地域の皆さん落ち着いて人の安全を確保してください揺れが収まり安全津波注意報が出ました第1波の到達予想時刻と予想される津波の高さ次の通りです は…皆さん、海岸や川の近くから離れてください。 津波注意報が出ました。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。かかからででをしますす波がが出たのののののののささん海岸岸や川の河口付近はは離れいいいててくださいテレビの画面福島県現在映像っ明りりつる 波は到達となります。予想の高さは1メートルです。マグニチューえでは、波注意報が発表されました。波注意報が出た宮城県。波は到達となります。予想の高さは1メートルです。えまた、到達予想時刻、この後予想されるのは、宮城県石巻市綾川で午後11時50分。 そして、石山市港で午前0時10分、仙台港で午前0時10分となっています。南中に行ている福島県、波は到達とめられます。雷波の到達予想時刻、この後は午前0時、昌馬港で予想されています。予想の高さは1メートルです。でまた、福島県小名浜港、雷波の到達予想時刻、この後午前0時20分となっています。 えこの時間はあくまでも目安ですえ実際にはこれよりも早くあるいは遅れて到達する恐れがあります津波注意報が出た地域の皆さん海岸や川の河口付近から離れ近づかないでくださいえ津波注意報が出ています福島県と宮城県に津波注意報が出ています津波はどちらも到達とみられます では、第一波の到達予想時刻を詳しくお伝えしていきます。津波注意報に出ている宮城県、津波は早いところで到達と見られます。予想の高さ1メートルです。えそしてこの